目覚めた時そこにあなたがいてまた新しい朝を与えてくれたその行動はとても優しくてでも泣きそうなほど悲しい